すごい結婚したら付き合ってあげるってそうですよね確かに逆ですもん、ね、逆よね<笑>一瞬あれって、うん、矛盾してないみたいな確かに結婚してから付き合うってそういう夫婦もいるんですかね世界にはい る, いるんじゃないうん、ね、いそうではあるけどだってこのラジオの作家さんもスピード結婚されたんですよ<笑> さっき散々ねいろいろ話してましたけど、きけど<笑>付き合って一ヶ月ぐらいで婚約みたいなねうん早いですけどね早い。一目惚れとかしたことあります？いやないね。さすがにないね。ないですか？ある？あ聞いていい大丈夫ですか？<笑><笑>ちょっと女性の扱いになれ、<笑><笑>女性女性声優の扱いに慣れて、ね、<笑><笑> な, いない。お互いちょっと異性だと気を使うところがありますよね。じゃ原作の感想とか。 <笑>めちゃめちゃ気使ってくださ い, <笑>い。全然いいですよ。止め惚れしたことありますよ。あるんだ全然、私結構、なんかでも直感タイプなんで、えー、なんか友達になりたいとかあ、あ、この人好きかもっていうのも、うん、めっちゃなんか直感が多いかもしれないです。最初の直感で、ああ、なんかいいかも。 この子と仲良くなりたいみたいなへえそれは例えば女友達とかも女友達とかでもそうですねあなんか仲良くなれそうみたいなう ん, うん、うん、なれそうとかなりたいとかなんとなく確かにそれはわかるかもあこの人とは仲良く な, んかなれそうだなっていうのは感じるかもね不思議なことですけどもだから一目惚れっていうのもね 結構多いのかもしれないですね世の中的に い,、ねうん、いや多い気もしますねうんまあ原作ではね、うん、NASA は一目惚れして付き合ってほしいみたいな告白するんですけど、うんまあいきなりトラックにね惹かれてしまうっていう、ね、<笑>すごい展開ですよねそれでも NASA…